ドラレコを配線するだけのつもりが、リアの内装をバラすことに、長くなりそうなので、先に汚れを極めていた、エンジンオイルを交換します。 納車時に変えたって言われたんですが、冷静に考えて、高々かか400キロで、ここまで汚れるのっておかしいよね。というわけで、3年前くらいに、新聞配達のスーパー株用に買って、一度使った切り放置してた、この手動式オイルチェンジャーで、上抜き検証をしましょう。実はドレンパッキンを買いそびれてて、運悪く品切れになってて、下抜き派なのに、オイル抜いてもドレンが戻せません。なんだこれ、どう使うんだ 負圧式の仕組みはなんとなくわかるんだけど、どこをシコシコするんだ。ちなみにオーナーズマニュアルによると、下抜きでオイルのみを交換した際に、再補充するべきは 5.2 リットル。オイルフィルターが上についてる86にとって、上抜きでも同等かそれ以上に抜けてくれるなら、ジャッキアップと潜り込み不要のメリットは小さくない。エアバッグ周りをどつく作用をしていたのと、放電対策でマイナスを外してたので締め直し、交換前はエンジンかけてオく派です。 リアノドラレコはちゃんと機能していますね。タイマーで始動時間測っとこ。そういえばエンジンスタート音をまともに流してなかったですね。冷感時のアイドルアップが入ると結構うるさいです。純正マフラーをポチりましたが、マフラーがスケットが品切れで、出荷目安が11日、2分くらい回したら切りましょうかね。断気してたら切りがないし、オイルが循環してればいいや、使い方は簡単。 オイルレベルゲージを引き抜いて、ゴムチューブを入れ込むだけ、画角的に最悪の景色となっておりますが、あとは注射器をピストンさせて、容器内の空気を吸い出してやれば、ああすぐ落ち上がる。あとは待っていればオイルが抜けてきます。これだけ、容器の容量が2リットルしかないのですが、どれだけ待っても全然抜けてきません。点滴かよってレベルで遅い、録画時間ベースで行くと、15分で2リットルです。は おっそごみやんこれを3回はやらないと、下抜きの際の基準量に届かないわけですね。ホースの径が細いのか、手動だから負圧が弱いのか、タンク容量が限られてるからなのか知りませんが、こんなレベル、原付きバイクか、原動機付きの納期具にしか使えませんよ。エンジンオイルの温度も低いし、オイルパンの形状も把握しきっていないし。 道具もダメならオペレーションもダメダメだ。待ってられねえってことで、ゴミ混入対策だけしてから、もう仕事してきます。仕事しつつ2時間後やっと最後のオイルを抜き終わる。さて、5.2 リットルを超えてるでしょうか。それが大事なんだ。変わりませんでした。ちゃんと吸い残しがないようにしたんですがね、上抜きでも下抜きでも、抜ける量は変わらないようです。大抵の人はアパートや、月決め駐車場に停めてるだろう。 ジャッキアップなしでフィルターまで交換可能オイル交換くらい量販店でいいとは思うが抜ける量が変わらないなら環境次第で上抜きもありだな私は下からでいいやスマホでトヨタ公式サイトにアクセスしてオイル量をどうチェックするか確認エンジンを切ってから5分以上経過後かアップルウォッチ充電忘れが最近多いけどふとした時に便利なんですよねさて抜けた量だけ入れ直したし適当にエンジン回しましょうあれ 交換前みたいな露骨なアイドルアップがないですね。うーん、普通の人なら交換の効果があったって喜ぶだろうけど、うーん、劣化したオイルで油圧が低下していて、それを補うためにアイドルアップを入れていた、可能性が素敵きれというかオイル量普通に多かったんですけど、大丈夫かなこれ水平対抗はオイル上がりが、トラブルの原因になるって聞いたんだけど。逆に走ってるうちに消費するとも言うし、オイルごときで。 神経質になっててもしょうがねえよな。オイルは血液って言ってれば、専門的なことを知らないまま、浅い知識で不毛な議論していいのかよ。はい、戻して終わりです。所詮オイル交換だし、思ってた以上にサクサク進みましたね。マイナスを増し締めしようと思ったけど、推定30ニュートンメーター以上でしまってたのでやめました。タイヤのレビューも兼ねて、今日あたりテスト走行に出ようかね。というわけで、ただの上抜きテスト動画でした。